皆さんこんにち は, こんにちは、えー、今日は増田武蔵さんをお招きして、はいえー、彼の人生を語ってもらいます、はいはい、よろしくお願いします でその母親としては、うんまあ、父もそうなんですけど、うん、一生懸命二人とも平等に育てているのに、うんうんうん、あの何でもその双子の弟の方がで き, あできるのが早かったんですよああ優秀だ優秀なんだ<笑>、はいでそれをこう母が叱責する意味で<笑>、まあ、励ます意味で二<笑>人とも同じも育てたのに<笑>なんであんたできないの歩くのも自転車乗るのも<笑>え弟の方が早い早いです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 の余計なことするみんなやってないですょそんなんいことが<笑>あっそうなんだそういうことがこうちっちゃいこともいっぱいありますだから、ね、母親なんかこう二者、ね、面談とかで誕生先生に呼ばれたりすると そ,、ね、その児童の手引きッ談があるらしくてそれに乗ってない子ですよ、はい、お宅の子はあ、ね、ちょっとうんお宅の子はって結構言われて母は傷ついて帰ってきたみたいですけどねでもね僕イギリス人と友達がいて、はい 一般的に同じような答え方をするなぜ君はそんなに他の人と同じような、はいね、え答一を最後ん自分だっていい、ねはい、もっと個性ないのか、ね、ういい育ていね<笑>それが本来の、はい、羨ましいなと思いましたねこ ん, ん, ん,、ね、んな感じですよ、はい、小学校の時は高学、はいはいはい、年ぐらいになってから、はいはい、当時その僕は10歳の時に大御したからビーバップハイスクール流やってまして、はいはい、僕はそのビーバップハイスクールにものすごい夢中になってしまって。はいはい どうやってやっていく人にの中学生にな、はいはい、って、はい、その時はどうだったん、はい、ですか先輩とかの上下関係が非常に厳しい中学生でしたね、うんうんうんうん、中一の時は結構先輩に呼び出されて、はいはいはいはい 中3になってあの、うん、全部 の, その市内にある中学校を全部制圧したものが一ですね、はいはい、その各中学の番長の上の総番長、はいはい、先輩からお前は総番長だそうそうそうそうそ う, そうは僕は44代目<笑>それでその後に今度は、はいえー、中学を卒業して高校って普通3年間高校生活ってあると思うんですけど僕はあの全部1年で退学になってるんです高校 高校1年生を3回やったそうなんですよ全部その3年間1年未満に退学になってるんで単位が取れたんですよ、はいはい、だから転校できないんですよ、はい、そこであのー、これはの後に大親友となる長谷川貴秀という子と出会ったんですね同じクラスで、ね。 突っ張ってたって言うんですよでその話をした時に「じゃあ写真持ってこい」って言って、はい、で僕はその中学の卒業式にヨウラン系ってくるぶしぐらいのある学生服に刺繍がこ、はい、っていろんな刺繍入れたやつを持ってって「はい、気合い入ってるだろうと」と、はい「どうだと」と、はい「特異に言ったんだ、はい」得意に言ったんですよ」はいはい、そしたら、はい、その長谷川貴秀が、はいあのー、こう見て「はい、ああ君の突っ張りつんはこういうことか」はい「突っ張りつんはここのものだと」と、はい、で その俺はその中学の時にいじめにあってた、はいはい、彼が、はい、でこう、無視されたりねろ、はいろ、はい、辛い3年間だったらしいんだけど、はいうん、その登校拒否もせずに、うん、あの全部その学校行事も出席して、うんうん、行き通したと、うん、聞いた時に、はい、頭からこう冷水を浴びたような、はい、頭引っ張ったからだよそうガーンっ て, きてそうそうそう、はい、えっこいつ何なの、うん でそっから仲良くなってもちろんその喧は得意じゃないんですよ真面目にしてるからでもそのいろんな哲学的な考えとかいろんなことで僕が一目置くようになったんですよ、うん、彼に対して、うん、そんですごく仲良くなって、うんえー、おかげさまで2021年で30年を迎えた大親友になったんですけど、うん、なんか惹かれるとこがあったあ、ね、りました、ねはい そう で, で、その、いじめてた人たち僕が勝手にですよ、うん。頼まれたわけじゃなくて、勝手にその、僕と友達になった以上はね、つ、うん、いう、うん、怒っちゃったんだ。結構僕がやったんですよ。<笑>はい、そしたら。そしたらなんかその、周りの中学時代の人たちが、順番にこう謝りに来たと。はい、彼のところ に,、はいにっっっ。それで。うん、そしたら、その高秀が、余計なことすんなって僕っ、うん。僕はいいことしたと思ってたんですけど、畑、うん、やったんじゃないかと思って、はいったはいそう。そしたら、俺が頼んだわけじゃないのに、うん、余計なことする。 のあるる子が来るような自分のことをこ傷つけちゃうことかしゃべれない子とか、はい、あとはああ精神的に問題があったりそうそうそうしゃべれない子間を今していましたあとはちょっとご両親お父さんがちょっと反射の方だとか、はいはい、いろんな子が来てる、はい、全国から来る全寮制の古田哲也という、はい、男と出会ったんですよね、はいはい、岐阜弁っていうの初めて生まれて初めて聞いたんですけど「はいはいはい 誰にかって睨みキャッシュンじゃよろーって 怖, 怖いね怖<笑>関西弁のやつを、はい、俺締めるから僕、はい、ちちょっと見に来てと、はい、であの大浴場があったんで、はい、お風呂、はい、みんなで入るなんですよ、はい、で服脱いでパって見たら、うん、その、はい、湯船の中にそのそいつがいるわけですよはいはい、俺が、はい、昼間の、はい、これいいなと思ったこれいいなと思って<笑>ちょっと見てろよと俺やっちゃうから、はい 目の前にバッシャンっ入ってこうやったわけですよ。お、昼間やめこねるってようとて<笑>して、そしたら、そしたら、はい、その徹也が、はい、おー、明日な、カラオケかへんか、はい、カラオケ行こめ、行かへんか。はいはいうん めっちゃ行ってもいいんか収まりすからじゃあ行こうか肩すかしくからって、えー、で次の日に、えー、あのみんなでカラオケ行ったんですけど、えー、その時にこう徹也が歌ったのが尾崎豊さんの卒業で、えー、僕はそれで尾崎豊さんを知ったんですよね、えー、あとはその、えーね、あの後ほど紹介しますけど、えー、あの親友の一人のカズちゃんっていう島田和正もそこに同じ学校に来てて、えーはい、今でもその徹也とカ、ね、ズちゃんも、えーえー、今年30年迎えますけどね、えー ああそうあ後ほど聞いたら、はい、やっぱりズちゃんも全員締める気で来たらしいです、はい、そ, の3人がそうです付き合っててそうですそうですねそ う, なですそうです、はい、地元戻ってきて、はいはい、地元の暴走族に入るわけですよお僕はだから長野の学校を、うん、大学になってから入ったから、うん、高3の代の1年しかやってないんですよ、うん、で僕入りまして、うん、でこんな感じですから、ねうん、俺, 俺総長やらして <笑>新参者が総長やらせって言ったら今でも覚えてますいや総長は何かあった時にパクられ要因って言って、はい、捕まるからやら、はい、やんない方がいいよ、はい、誰々にやらせるからあれにしちゃった方がいいよ、はい、じゃあ俺特攻隊長がいい、はい、<笑>なるほど<笑>また離婚したそう、したらその友達が「特攻隊長俺がやるんだよね」<笑>その後<笑>どうなったのかなえー族を引退してはい、で。はい 二十歳そこそこの時に、はい、10代の頃からちょっとその民族派の団体、はい、親戚のおじが民族派の団体をやってたので、はい、そこのこう手伝いをして、はい、あの正式なあの、はい、構成員ではなかったんですけど、はい、でその21の時に、うんえー、今 こ, こねうね、ん、ありますけど小指と、はい、あと背中の一面に入れ墨を、はいはいはい、まあ後で写真が出ると思うんですけども、はい、入れて、はい、それが21の時です、はい、あとは右翼団体を、はいはいえー、立ち上げましたか、ねはい、21歳の時にはいはい、はい はいでもなんか、うん、勝手にそのロシアあのソビエトが崩壊した時の、うんうんはいはい、あの反共勝利宣言を出したので、はいはい、勝手に、ね、そこでやっぱりちょっと ADHD の 変、う、人、ん、が見せるありますねやっぱりはいはい、はいあのえー、その後にはい、うん、えっ、ー、と僕は入れ墨入れて、はい、でその入れ墨の堀資産のカバン持ちをちょっとやってたんですね、はいはい、でそのつながりで、はい、あるその某任教団体の、はいえーね、そう三次団当時ですね当時三次団体の幹部だった方と知り合って、はいはい、でその方とこう年中一緒にいるようになりましたかね、うんうん、23ぐらいかなはい 後にに正式に射程になるんですけど、はい、その後に反社はやめて、はいはい、やめるのは病名として躁 う, うつ病と凶悪心症入ったわけですね、はい、覚えてるのはあの、うん、笑っちゃうんですけど、はい、あのモーツァルトさん、はい、あの音楽家、はい、モーツァルトさんがその原因がパラノイアか脳媒毒かね、はい、その主治医と僕がぶつかったんですよこっちも弾かないし、はい、いろんな論文を引き合い出してこう、はい、あれして。 い ろ, いろこうデータを出してはいはいはいはいはいはいはいはいはなはいそいないはいはいはいはいはいはいはなはいはいはしはいはいはた。はいはいはいおったはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそう、ジャは い, スられて状をいては い, いてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいいはいはいいはいはい あの院長先生じゃなくて僕ダメだったんですけど、はいはい、院長先生はすごくよくしてくれて、はいはいえー、何でも話せましたね、えー、それでもう完全にそういう切ったはったの世界からはもう抜け出そうと、はい、全然全然その時に ADHD が分かったそうなんですそうなんですがあのー、そ, それはよく皆さんがおっしゃるんですけど、うん、で僕の場合その「そとうん、つが。はい 交互に来るんですそうの時は、はい、世界を救える、はいはい、僕が救える指導者になるっていうメサイヤになっちゃうそ う, そうメシアマイトレアになっちゃうんですよ<笑>で神様大政治家みたいな政治家を動かす側ああ裏で言っていいとるそうそうそうそうでその、はい、本当笑っちゃうんですけど、はい、部屋の中で、はい、座布団をこう積み上げて、はい、そこに座るんですよはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはは 革命論を僕書くのが好きで、はいはいはい、あとはあのー、せ世界をこう正すための救済計画を書いたりして、はいはいはい、ただそのうつの時は、はい、雨が降ってますよね窓、はいま、開けて外で雨がザーッと降っ て, きてますよね、はいはい、で外仕事してる友達とかいっぱいいるわけですよ、はいはい、俺が原因で、はい、雨が降ってるんじゃないか、はいはい、だからその人たちが風邪ひいたら俺のせいだなって思、はいはい、うと涙が止まんなくなっちゃう、eleven. 僕はそううつ病だけじゃなくて、はいはい あのう、脅迫神経症を患ったんですけど、外に出るときに、その足をどっちから出すか、はいはいはい、玄関開けた、はいはいはい。それ間違えると、またやり直 す, です。し<笑>自分で考え出した独特のお祈りがあるんです、はい。ああ、それで返すそ れ, いいそれを、お祈りを心の中でお祈りして。はいはいはい、あとは、その、はいはい、僕はね、縁起のいいものと悪いものがはい、はい、僕の中で勝手にあって、はいはい。縁起がいいのが白鷺なんですよ、ねはいはい。で、白鷺を見ると、はい、もう、いいことがこ、はいはい、ジンクスじゃないですか、はい。で、あと、縁起が悪いものは、僕は当時は、はい、カカシン。はい。 で友達の大切さとか、うん、いろんなことも考え直して、うん、でこう異常に真面目になっちゃったんですね、うんうん、異常に普通にこうプラスマイナスゼロに行きゃいいのに、はい、真面目にすごいなっちゃって、はい、こう優しい心っていうのを飛び越しちゃってるような、はい、だからこう世の中に対して腹が全く立たない、はい、今もそうなんですけど全然怒らなくなっちゃって、はい、あとはあとはそのもっとその10代、はい、20代の頃に怒られて たのにうん、僕はそういういいのの怒られなででこた<笑>好きなようにやってきちゃったんで<笑>だって ADHD で威張ってたって<笑>これ最悪ですよもう<笑><笑>やっぱここでまたく優しくなっちゃうんですよ人に対してそ う, そ, うそこでまたなおかつ優しくなっちゃう、うん、あのどういうふうにあのこうやって僕ができないように、うんうん、あのできない人もいるっていうのも分かるわけですよ次にそういう問題のある子が入ってきても、うん、俺は絶対優しく教えてあげようっていう気持ちにもなりますしあとは だから、はい、あの気持ち的には優しいいい感じには、はいはい、おかげさまで世の中って人生ってみんなプラスマイナスゼロだなと僕は思ってるん、うんうん、そうです ね, そうですねはいあのどっかでね例えば得し者なんて思えばどっかで損するそうです ね, そうですね、はい、だから僕はその人生の苦みあんまり経験しないでここまで来ちゃったので、うんうん、かえって今そういうことを受けてんのかなっていう気持ちがそうそうそうそうそう、うん、マニアなんですよ、はいはいッ、はい、パですけども 社会現象にもなりましたんで、うんうんうん、あの文化遺産として残したいっていうことであの本をビーバッパイ作の本を出したいからけさんに協力してる「高校与太郎大参加」あのあまだの方はぜひ書店に急いでください「高校与太郎大参加」っていう本ができたんですけどれそれの執筆を縄らやって僕はあの当時映画のビーバッパイ作る実写版なんで<笑>出演者の方いっぱいいらっしゃった。そののの出演者方インタビューをするが僕 あなるほどね、でそれをこう奈持が書、はいて全部縄のおかげで、はい、そこからこう映画に出演させていただくことになったりとか河川、はいね、監督とね、はい、ご縁ができたりとか全部縄の<笑>やっぱりそれも演歌、はいはい、まあいろんな人の面白い人生っていうか、はい、特にその、はいまあ、僕の場合は障害を持った人が、はい、その自分の道を見つけて、はい、本当に苦しいところから立ち上がっていく。はいはいはいはい そういう姿を見るのが大好きなで、ええええええ、そういういドキュメンタリーを作ろうと思っているんですけども、はいはいはいうん、まあまさにぴったり僕がそのラーメン屋さんを、はい、にその肩入れしててたけ、はい、ちゃんを呼んだ時のおばちゃんの言葉があるじゃないですか僕の映画であの加藤浩二というヤクザ役をやるんだよって言ったら。 えこの方がある?」って 言, うう言われたんですよねおばちゃんに言われて大丈夫なの役じゃないかなんかできるのお兄さん信じられないと か, なか他の役を監督で何んでもらった方がいいわよって言われて<笑>こんな感じなんだよね<笑>僕俺その時に拓ちゃんがどういうふうに思ってんのかな、うんうん、僕はあれは逆に、うん、なんかよっしゃというか、うん、してやったりとかしてやったりそういう感じそう、うん、そう僕、うん、あの、はい、基本的に普段から そういうのを見せないような服装髪型、はいはい、言動、はいはい、言葉遣いもね、はい、歩き方から何から全部そういうのを見せないように生きてきてるので「はいはいあのー、えあなたが役者の役なんかできんの?っての」っ<笑>、ね、て言われた時は「あそのくらい真面目に見られてるんだな」と、はいはいはいはい、嬉しくなりましたね「はいはい、やったぜ」はい。 すごい、ね、そうあの、はい、何でもそうですけどそのホストの方ホストっぽい格好しますし、うんはい、ヘビメタのロックの方ヘビメタの格好するし、はいはい、それこそ不良少年のヤンキーだったらヤンキーらしい格好するし、はいはい、でも僕はあの真面目に見られたいんで、はい、真面目な格好してるんですよねあのちょっとでも出したくないっていうか、はい、そういうのじゃあもうしてやったりっていう感じですかそうそう、はい、で最初に、はい、あの監督からあの、はい、暴力団の役をラーメン屋さんの映画でね「はい、あの、はい、こだわりラーメン本舗」っていう映画なんですけどあのいただいた時に こんな感じじゃないですかで監督に「僕が演じるヤクザ役はちょっといなかなかいいですよ」って言ったんですよね<笑>、はい、それはそういういろんなのがあったから任せてくださいっていうことで言ったんですけど<笑>、はい、でも普段はこんな感じでね、はい、ニコニコして笑顔、ね、あと笑顔いやだから実はあの時には全然知らなくてそういうことね、はいはいはいはい、どうだけど遠回りして、うん、今あ その先ほども申し上げた通りその友達がいっぱいいて友達にこう囲まれながら生きてるのでとっても充実して楽しいですね今何やるんでもはい何やるんでも楽しい、うん、まあその「た旗」の世界にいた時よりも全然楽しい楽しいですよ全然全然全然楽しい<ス>あのもう多分これ僕のこの、ね、ADHD のあれが作用してるかもしれないですけどその年下から20代30代が「ああタちゃんたけちゃん」って言ってくるのがもう嬉しい そうに言われると僕はもう絶対に怖い面は絶対見せないぞって余計に身を引き締めますよねだから友達はみんな平等なんだけど年下に関してはこれでもこう幸せですねすごい幸せです今、はい、で今は、はい家族に猫ちゃんはそうなんですよそうなんですよ猫2匹2匹はいあのー、僕異常な猫好きで、はいはい、異常な猫好きなんですけど、はいはい いくてしょうがないですね、はい、あの捨て猫でこう捨てられてた猫こんなちっちゃいのを僕は拾って、はいはいはい、でこう僕は父親になるわけですよ父親って言ったらおこましいけど親になるわけ、はいはいはい、だからその捨て猫の子にあの 100, 100ぐらいの百 うん、一時百千100ぐらいのたくさんの素晴らしい世界を見せてあげようと思って、うんうんうんうん、そんで百漢数字の百に「世界のせっていう字で、うんうん「桃よって付けたんですねはい、はい、その桃よじゃなくて桃代桃 よ, 桃, よ, 桃, よ、はい、桃ちゃん、はいはい、あとは あ, のある方の名前を一時もらって「美津子」っていう猫がいるんですけど、はいはいはい、もう可愛くてどうしようもないですね、はい、どうしようもないどもう宝物ですよねうんそれはやっぱりこう 優しさっていうか、そういうのが。うう向けられるっていうか、うんうん。そうですね、そうですね、そうですね。うん、慈しみの心じゃないですけど。はい。猫は可愛いですよ。そういう、なんかこう。まあ、写真も。あ見せてもらって。はい、はい、すごく、なんかこう。幸せそうなそうう。非常に頑張ってますね、僕は。はい。 にでもほら動物を可愛がるってことは結局自分の心の癒しにもなる、ね、なりますねなりますなりますそういうねものですよねだからいろんな事柄とか動物ですか飼ってる動物ですとか友達とかいろんなものに癒されてきてるわけです僕はあの俺が俺がじゃなくだから結局謙虚になってよかったなとも思いますし皆さんのおかげで楽しい 友達とか何でもそのペットも猫も何でもみんなのおかげでこう楽しくて平穏な幸せな毎日を送るというかとっても楽しく幸せにでやっぱ友達あの僕のその座右の銘で友達に新旧なし新しいも古いもないと友達になったら友達だっていうのが僕の座右の銘なんですけどどんなに古い友達でも最初は新しい友達からスタートするそれがだんだん大事にしてると ね、5年10年20年ってこうなってってだから友達になったら新しいも古いもなくみんな大事っていうことあとは今先ほどちょっと名前出しましたけど千葉でやっちゃんっていうこの年になってできる親友僕もこの年になってから親友ができると思ってなかったしあのやっちゃんっていうあの一部の間では今でもすごく有名な元暴走族でで今非常に真面目にあの建設会社を起こして 従業員たち一生懸命大事にしてまず一生懸命やってるやっちゃんっていう子ても千葉で一部では有名な男がいるんですけどしくも同級生 で, で仲良くなって親友になったんですけど、あのー、やっちゃんが見てるとやっぱ男のとかすげえなって思うけど。 あのこの年になって、そういう親友がまたできるっていうのが、僕は人生の素晴らしいところだと思うし。今日は本当に、ねはいえー、いい話を聞けたいてこちらまでに嬉しく思います。はい、本当にまあ、これから、はい、この人の人生を聞く、はい。ドキュメンタリーとして、シリーズ化しよう。あ、はい、それ の, 大事なの。第一弾。トップバタ ー, ーですか、ね、はい。じゃ、こちら。今日はこれで、はい、終わりたいと思います。小さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。